よしゆきです「小池屋元祖鶏ガラチキンラーメンスティック」を買ってきました「チキンラーメンがポテトチップスになりました」とあります。 て、このひよこちゃんがですね。これ、これのポテトチップスだよ。とおっしゃっています。本当はもっと可愛い声ですよ。うん、そうですよ。ひよこちゃんの声はできないですよ。 あのチキンラーメンがカリカリのポテトチップスになっちゃいました「すぐおいしいすごくおいしい」のチキンラーメンとポテトチップスが夢のコラボレーションとありますそれではコラボレーション 楽しんじゃいましょう行きます 袋開けました形はポテトチップスを短冊状に来た感じですね、うん、それではいただいちゃいます あのですね、結構ねシンプルな味わいですよチキンラーメンにこうじゃがいものうまみが加わった感じですねうんうんああとこのチキンラーメンのこの鶏ガラのスープの味わいですね おーなんかちょっとチキンラーメン食べてるなっていう感じにこううんなってきますようんうんうんで結構ねこのジャガイモの味とねまたこのチキンラーメンの感じが こうよく合っていてうんいいなって感じがしますようんうんあとは、うん、このポテトチップスのこのサクッとした食感かなうん ただキ池ンの他のチップスっていうかまあポテトチップスと比べると若干歯ごたえがこうザクッとしている感じがありますね歯触りがねうんしかしまあこのザクッとした感じとチキンラーメンの味わいとそしてこのじゃがいものうまみこれはなかなかうん いいコラボレーションですよ、うんうん、皆さんチキンラーメンは食べたことありますかこうチキンラーメンっていうのはですねこう鶏のチキンのだしが効いた味がするんですよそうですよ、うん うん、うん、ザクザクとうんあとチキンラーメンとあとこのジャガイモの旨味うま、ん、みなかなかコラボレーション成功しちゃいましたよこれは。うん 以上、小池屋元祖鶏ガラチキンラーメンスティックでした。